中国の暴発は間近に迫っているのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。風雲級を告げる台湾海峡近辺、その情勢についてニュースポストセブンが記事を掲載しています。ニュースポストセブンの記事を引用します。 中国人民解放軍の台湾侵攻の可能性について、アメリカのトランプ政権時代の交換や現役のアメリカ軍幹部らが次々と危機感を表明している。2018年のアメリカ国家防衛戦略の策定で責任者を務めたエルブリッジ・コルビー元国防副次官補は9月中旬、アメリカ・ワシントン DC で開かれた グローバル台湾研究所の第5回年次総会で中国軍が台湾海峡を封鎖してミサイル攻撃しアメリカが介入する前に台湾を占領してしまうという速攻作戦を展開する可能性が高いと指摘したまたロバート・オブライエン前大統領補佐官は GTI 総会の基調講演でコルビー氏同様中国軍の 台湾侵攻作戦の可能性が高いと指摘。台湾は非常に恐ろしい危機に直面している。台北は台湾の防衛策を検討するホワイトハウスの担当者から前向きな姿勢を引き出せるよう一層努力しなければならないと危機感を表明した。アメリカ政府系報道機関ボイスオブアメリカが伝えた。GTI 総会でコルビー氏は 中国軍の台湾侵攻作戦に関する最も危険なシナリオを提示。ミサイル攻撃で台湾の攻撃能力を奪って、台湾を軍事支配下に置くという規制自立を作ってしまえば、アメリカ、日本、オーストラリアなどはこの現実を受け入れざるを得なくなると分析した。コルビー氏はこれは非常に現実的で可能性のあるシナリオで、その時には アメリカをはじめとする各国はどのような手も打てず、この新しい現実に呆然とするに違いないと強調した。また、オブライエン氏は、台湾は中国による陸海空軍共同の侵攻あるいは金融などの経済措置で台湾の孤立を図るグレーゾーン作戦を阻止するために、自らを強化する必要があるとの考えを明らかにしている。 一方、インド太平洋軍のフィリップ・デイビッドソン前司令官も、6年以内に中国が台湾を侵攻する可能性がある。中国の急速な軍備拡大により、中国が一方的に現状変更を試みるリスクは高まっていると危機感を示している。デイビッドソン氏の後任のインド太平洋軍司令官に任命されたアキリーノ海軍大将も、 アメリカ CNN のインタビューで中国は台湾を軍事的に圧倒することを目的に兵器やシステムを急速に増強しており軍事行動を起こす可能性があると警鐘を鳴らしている。とのことです。中国による台湾侵攻これはそんなことはないと一緒に伏すことができるレベルではなくなってきたのかもしれません。10月4日、 中国は台湾の防空識別圏に実に56機の戦闘機、爆撃機を侵入させました。これは1日あたりで見れば過去最多の数であり、10月1日から5日間で延べ150機以上の軍機を侵入させています。台湾はもちろん中国のこの暴挙に反発。台湾海峡の両側の間に緊張を生んでいる犯人は中国。 決して中国の脅威に妥協や情報はしないと台湾の対中政策を担う行政院大陸委員会がコメントを発表しています。台湾としては中国が主張する一つの中国は到底受け入れられないものであり、この反発はそうだろうなと思えるものです。中国による台湾侵攻の可能性が高まってきたとするこの記事は、 何も中国側の動きだけで判断しているものではなさそうです。台中戦線を組んでいる自由民主主義陣営の動き、これも視野に入れていると見ていいでしょう。10月2日から3日にかけて、自由民主主義陣営は台湾近辺で合同軍事演習を行っています。日本の海上自衛隊が公開した写真によれば、この訓練には、日本、アメリカ、 イギリス、オランダに加え、カナダ、ニュージーランドの船舶も参加しており、アメリカ軍のロダルド・レーガン空母打撃軍もこれに加わっています。さらに、10月5日には、イギリス最新鋭空母クイーン・エリザベスがルソン海峡の西側に、アメリカ空母カール・ビンソンがスカボロ干渉を航行していたとされています。同じく10月5日、海上自衛隊は、 ヘリコプター搭載護衛艦である出雲にアメリカ軍海兵隊所属のセルス戦闘機である F35B が発着する映像を公開しています。あまりニュースで放送されていませんが、これはかなりエポックメイキングな出来事と言っていいでしょう。戦後70年空母を処理することを放棄していた日本が第二次世界大戦以降の歴史では史上初めて 実質的な空母を運用することになったのです。クワッドを中心とした対中戦線に参加する自由民主主義陣営が、これでもかと言わんばかりに台湾近辺で軍事演習を繰り返すのは、ウイグル、チベットに対して侵攻を続け、南シナ海、東シナ海で横暴の限りを尽くし、世界の秩序を破壊し続ける中国に対して、いい加減にしろと頭を押さえつけようとしているという 理由の他に、中国暴発地下史と見ているのではないかと思えるわけです。中国の暴発が近いという説には、それなりの納得できる材料があります。その筆頭は、何と言っても中国国内の経済状況の悪化でしょう。約33兆円という巨額すぎる負債を抱え、デポルト間近とも言われている中国の巨大不動産デベロッパー、 高台集団危機ががそそのの最たるももですがそれ以外にも中国経済悪化を示す情報は多々あります中国は現在、石炭を主燃料とする火力発電所の発電抑制を続けており、これが原因で電力不足が深刻化しています。脱炭素政策の影響とも言われていますが、新型コロナの発生源について言及したオーストラリアと仲互いを起こし、 オーストラリア産のの石炭金を踏み切ったからだとも言われていますちなみに、オーストラリア産の石炭は中国の輸入石炭の 25% 強を占めていました。これに相当する数を中国国内で生産しようとしてもそう簡単にはいかないでしょう。景気判断として用いられる指標の一つに PMI というものがあります。これは企業の購買担当者らの 景況感を集計した景気指標の一つであり一般的に数値が50を下回ると景気悪化と判断されます9月30日に発表された中国の pmi は 49.6 となり実に1年7ヶ月ぶりに数値50を下回っています中国という国は古来より腹いっぱい食わせてくれる人を英雄として立て祀るという一種の風潮がありました 全漢の最盛期を築いた武帝は、辺境地帯を防衛する兵士に農耕を行わせる軍魂を行って名声を得ましたし、三国史の英雄曹操は、魂伝制を導入することで、一気に天下への道を切り開きました。中国人にとっては思想信条よりも何よりもまず、自分を飛ませてくれる人が大事というわけです。景気が悪化するということは、 食えない人が増えるということです。これは習近平氏にとっては死活問題です。いつ食えなくなった民衆が自分に牙を向いてくるかわからないからです。こうなることを察知してたのでしょうか習近平指導部は9月からの新年度に合わせて、習近平国家主席の思想が盛り込まれた新しい教科書の使用を開始しています。若い世代から習近平氏への 個人崇拝を広げるのが狙いと言われており、わずか7歳から教育対象となっています。内部が分裂しそうになった時に最も有効な手段は外部に共通の敵を作ることです。そういった意味で習近平指導部にとって台湾侵攻は一石二鳥でもあるわけです。これらの情報を総合するとニュースポストセブンの記事は あながち妄想とは言い切れなくなってしまうと思われるわけです。まあさすがに中国も馬鹿じゃないでしょうし、今すぐいきなり勝ち目のない戦争を仕掛けるとは思いませんが、それでも一番重要なことは、中国の暴発をあり得ないと切って捨てることではなく、そういうこともあるかもしれないと思って準備を怠らないことではないかと思います。